フォルテです、えー、ね、昨日出した動画で10時間チャレンジをしたんですけども、アフターの方がデータが飛んじゃってちょっとうまく入らなかったので、ちょっと13時間目になるんですけども、ちょっとその様子をアップしたいと思います。えっと、多分サムネでは10時間になってます。タイトルも10時間になってます。許してください。それでは弾きます失礼します。 まあ20時間目ぐらいにはまあできてるかなと思うので見ていただきありがとうございますち ょ, ちょっとねあのまだまだなんですけどねちょっとあのまだこんなクソみたいな状態で発信するのは恥ずかしいんですけどよろしくお願いしますょ o グッバイ見てくれてありがとうねよければグッドボスチャンネル登録してね